でございますが続きまして、えー、ではせっかくなんでございますんで扇子、えー、と手ぬぐいを使いましてですねしぐさ典型的なやつを落語でよく使う仕草をいくつかやらせていただきたいと思います、えー、まず手紙ですね手紙を書くときはこの手ぬぐいを使います手ぬぐいをこう広げましてこういうふうに置きますそしてこの ここすずりと墨があってこうすりおろしましてね、えー、で扇子を筆代わりにこう使いまして墨、えー、をつけまして「こんにちはお元気ですかさようなら」という短い手紙でございますけども、えー、あとですねいろんなこと使いますね、えー、こういう手拭いは。 センスでソロ版でございますね、えー、昔の落語の時代の電卓、まあ、電子計算機昔の電子計算機ですねそろばんこう2間開けましてああがあれへんな長面とこれなあゼリーの数がちょっとあれへんもっぴんやってみようか なんうおかしいなあしたせっきやでおいなんてそろばんになるんでございますね、えーまあ、いろんな仕草ありますけどもあと植木を切る植木ばさみにもなるんでございますね、えー、あちょっとこれ伸びてるなこれああ骨に伸びてるとちょっと具合ちょっと切ろうか い, いなあここも伸びてるあちょっとここも伸びてる ここもちょっとまるあ、ここも広くなんで植木ばさみにもなるんでございますねえー、あとはあ釣りざにもなりますねえー、くるくるくるくるく る, くるーっとこうねえ糸を伸ばしましてえー、針に餌のミミズをつけるんでございますがミミズの箱これをミミズを取り出しましてねあ動いとるんだこれ動い ちょっと泥が跳ねた自転車のタイヤやてなもんでね、えー、なかなかうまく行きませんけれども あ, あともういろんなことを使えますね、えー お酒を飲む時にですねこの昔一章入る杯があったんでございますがその一章のこの一生入杯をこう持ちまして、えー、これも落語「試し酒」というね、えー、落語で本当にこういうシーンがあるんでございますが、えー、一章入ったお酒これをですね 一生飲んんででしままう方が本当にいいてるんでございますけどもあこういうお酒を飲むしかと言いますと他に芸者さんがですねこうとっくりを持って炭さんを一つついだりいたしますけどもあいろんな仕草に使われるのでますね、えー、あと焼き芋を食べるというそういう仕草もあるんでございますがこれは手ぬぐいを使いますね手ぬぐいをちょっとこのなんとなくやんわりと丸めまして えー、焼き芋をこう半分こう割りましてね半分は下に置きましてこの皮をこうね、うん、ちょっとむいてあさあさあさあさあさあさあさあさあささこの皮のところがおいしいのが、うんうんうん、落ちた、うん、もったいない うん。焼き芋食べたりもするんだと思いますね。えー、あと、これはどうでしょうか。あの、西洋の文化ではなかなかね、えー、受け入れられないかもわかりませんけども、この、鼻を噛むという仕草もできるんでございますね。こう、手拭いで、<笑>本当に噛んでるんではないんですよ。芸の力でございますけども、まあ、こういうふうにいろんな仕草ができるというわけでございますが、えー、続きまして、えー